皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月8日。新しい冒険には新しいヘアスタイルを、というわけで、まずはユーライザさんの新しい髪型をアンロックしました。新しい髪型はウェーブボブということで、確かにこれはかわいいですね。とてもあざといです。バージョン 6.2 のメインストーリーはこれで進めようと思います。 次に、ヴィタルさんのクエストもクリアして、新色10個をアンロックしました。バイオレットとパープルと紫って何が違うのかなーって感じで眺めていました。個人的に良さそうだなと思ったのはやはり紫だったので、この色に変更します。なかなかいい感じの色に仕上がったのではないでしょうか。これでバージョン 6.2 のメインストーリーを進める準備は整いました。 そんなわけで、早速クエストナンバー712に感動させられてしまったのでした。このシスターがマフラーを巻いているのは、いいジミアンに関連するとてもめたい理由なのですが、最終的にはすごくいい話になっていました。まさにアストルティアの歴史ってやつですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。